90秒で、いろいろ教えて、いおり先生。今日のお題は、スストロー。みなさん、こんにちは、いおりです。顔文字です。こう暑いと、飲み物が手放せませんね。あら、水分、必要なの頭ま慣れないでだから、小乳類に水分は欠かせませんよ。言いたいことはいろいろあるけど、まあ、いはい、飲み物といえば、ストローって、スイトロー、がなまったんですか違うわよ、ストローは、 英語で麦わらのこと今はプラスチックがほとんどだけど昔は麦わらを使っていたのよへえいちごは英語でストロベリーですけどいちごも麦わらと関係あるんですかあら珍しく鋭いとこつくじゃないストロベリーは麦わらの果実って意味だけど麦とは関係ないわどうしてそう呼ぶかはわからないのよちなみに相手の意見を正しく引用しなかったり歪めた上で反論することをストローマンって言うのよ へえちょっと難しいですね。例えば、子供が道路で遊ぶのは危険だと思うって言われた時に、そうは思わない。子供が屋外で遊ぶのは良いことだし、子供を家に閉じ込めておくなんて正しい子育てとは言えない。と反論するのがストローマンの例よ。どうしてそう呼ぶのかは分かってないけど、今日はわからないことばかりですね。お互いり。すみません。余計なこと言ってないで宣伝したらチャンネル登録。 よろしくお願いします。